オンンラインショップ ASOMO の旬な情報をお届けする、e、今回は特別編として現在期間限定販売されているありがとうセットをご紹介します甚大な被害をもたらした熊本地震から1年が過ぎました ASOMO では地震後復興支援セットを販売し大きな反響を呼び これままでに1万件をを超えるご注文をいたただきました皆様のおかげで復興支援セットは地震で傷つき被害を受けた a s も登録店舗の方々の大きな支援につながりました再開するにあたってやっぱりそのまず雇用の確保 うん、実際その、これから先、あれ、吉もずっと続いたじゃないですか。だけんその、これから先、えー、どのような風に進んでいくのか、この、阿蘇自体が、熊本自体が、どのような風に進んでいくのかが、全く見えない状況で、とにかくその、雇用は守らなくちゃいけないと。その、ひばり工房で働きたいって来てくれた人間は守らなくちゃいけないと。 で、その最初再開するにあたって従業員に言ったのが、えー、まず、阿蘇にお客さんが来ることは多分ないだろうと。このひばり工房、ましてその観光地でも何でもない、この場所にお客さんが来ることはないだろうと。じゃあ、商品作って、持って、県外に出ようと。みんなその、一回自分のところで作って、で、それを車に、 ととかにに積んでじゃあ売りに行くようなことを考えて い, こ う, いうのはやっぱり最初に重要に言いました再開するにあたって、うん、でそれの反響っていうのがいやインターネットじゃないけどもその全国的にこんだけやっぱりそのみんな関心があるのかとのあそうまあその被災した熊本に対してこんだけその全国の人たちが、ね、何かしてあげたい というのがひひ伝わりましたもん、ね、ネットを通して復興支援セット販売後は阿蘇もスタッフも一丸となって集荷や発送業務にあたり注文が殺到したため商品到着をお待たせすることもありましたが「いつまでも待ちますよ」という温かい言葉もいただき励みになりましたまた売り上げの一部は楼門などが倒壊した阿蘇神社への再建や奉納され 復興の助けとなりました本当にありがとうございましたそして地震から1年を迎える節目にあたり復興支援セットの販売を終了し「ありがとうセット」を販売していますこのセットは復興支援セットなどでいただいたお客様からの温かいご支援に恩返しがしたいと ASOMO の登録している店舗同士が力を合わせて実現した企画です4月16日から6月15日までの期間限定だからこそできる特別価格となっていますありがとうセットは店舗発信のアイデアによる今までにない新しい内容となっていてネーミングもユニークでまた 熊本地震を経験したからこそ生まれた防災に関する商品もあり贈り物ご自宅用にも幅広く対応していますさらに素敵なプレゼント付き今回は全ての商品にこちらの阿蘇の温泉入浴券と特製ステッカーをプレゼントしますまた抽選でペア宿泊券や送迎付きタクシー券 阿蘇お食事件も当たります地震から1年が経ちまだまだ完全復興までは長い道のりですがそれでも観光地へ続く道路が復旧したりと着実に復興への歩みを進めていますぜひ元気な阿蘇を見に来てください雄大な自然や自慢のグルメなど皆さんのお越しをお待ちしています ASOMO のありがとうセットは復興支援セットと同じく送料込みのお値段で6月15日までの期間限定販売となっていますご注文はインターネットまたは ASOMO カスタマーセンターまでお電話ください